¡Sí, sí, sí! コーナーでございます今日もお元気でお目覚めでしょうかね、素敵な日曜日の朝でございます真夏の日曜日の朝でございますね皆様いかがお過ごしでしょうか<笑>お待たせしましたさあお待たせしましたさあではですね早速ありがとうストレッチさん今日もねやっていきましょうどうやってやってこれこれはい少々お待ちくださいあっできますね はい、ありがとうございます。ああ、はさんおはようございます。今日もありがとうございます。お待たせいたしました。さあ、やっていきましょう。<笑>あの、連日で。まあシスター本当に充実した毎日でおかげさまでもう睡眠時間が短いでございます。<笑>おかげさまで<笑>今日はね。ちょっとちょっと長かった。5時間取れました。<笑> よかったです。<笑>はい、では両方の足を、伸ばしいただいて、あ、千代子さん、おはようございます。やっていきましょう。<笑>しした<笑>はい、では、しを伸ばしていただいて。はい、両方の手前です。どうぞ。いや、もうね、ボディーさんも、ちょっと、これ、あれですね。ね今あまあ、まあ、なんか、ある子はございません。い、つが大丈夫です。大丈夫です。髪の毛が大丈夫でしょうか、これ。<笑>はい、では。 お膝の下はどうでしょうか膝の下の感じ、ももの感じ、覚えておいていただいて伸げます。暑いですね。本当にね、夏ですね。真夏が来ましたね。私は嬉しいですけどね。真夏大好き。はい、では、もう汗だくになるけどね。朝から汗だくですけど、真夏は大好きでございます。大丈夫です。はい、では指を横に開いて、縦にグイグイ動かすのから、 で愛してる大好きありがとうの言葉2回ね言っていただくと8カウントそれを、えー、言いながら良い言葉をボディに投げかけながら行うありがとうストレッチですよはいでは行きましょう横に左手縦に振るところから行きましょうせーの「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好きお隣の指に移動せーの愛してる大好きありがとう」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 愛してる大好き、ナイス。はい、では、足の甲ですね、下の方をつかみになって、ねじりを入れていきますよ。足先ねじり、せーの。愛してる大好き、声出してね。愛してる大好き、笑顔でね、はい。くるぶしを持って足を振ります、せーの。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、上下。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、回します。 せーの、愛してる大好き肘を大きく回してね愛してるちょっとこれで上半身もほぐしてますよ反対回し愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でねはいでは指を取ります足を振りますせーの アイセル大好きありがとうアイセル大好き上下アイセ ル, ル, ル大好きありがとうアイセル大好き足だけ振りせーなアイセル大好きありがとうアイセル大好き左右アイセル大好きありがとうアイセル大好きナイスはいでは足を伸ばしますん伸ばしていいよ伸ばしません畳みます<笑>右足さを畳んで足のあのふくらみさん揉みますせーな 愛してる大好きありが笑顔でね愛してる大好きナイス、はい、でお膝のちょっと上のケッさんというところがございますそこを体重のけてほぐしますせの愛してる大好きちょっと痛いとこありがとう痛いです愛してる大痛くて合ってますありがとうはいじゃあももの内側さんです体重のけてぐいぐいほぐしますせの 愛してる大好きありがとう愛してる大好きいてててナイスはいでは両方のお膝をさを立てて足をひっくり返しますふくらはぎ外側さんですぐいぐいほぐしますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でね ふくらはぎ、外側、下側、親指さんでも揉みますせの。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔でね、はい。お膝の下です、グーでグイグイほぐしますせの。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き。お膝のちょっと上、せーの。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる大、てる大好き、なイス。 お、はいお膝回りせの愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスはいではももさんの後ろ側を指でグさッとせの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でねはいももの内側さんの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔ではいもも外側さんの 愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、笑顔でね。はい、では、この足さんを伸ばしません。膝 の, 膝の裏です。フェイント、たまにフェイントきますよ。膝の裏さんせいの、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、笑顔でね。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 愛してる痛い痛い痛 い, 痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛愛してるだえなぜか痛いですねおもわ愛してる大好きありがとうえ何したんでしょうか愛してる大好きありがとうえはい、お膝つま先内側もも外ですせの愛してるだなんかしたかな昨日はいせの愛して大好き ありがとう。も、ま、う、あまあ、愛してるあのね毎日やってると美さに気づけるんですよ。美さに気づく力が重要。昨日との違いを知る。なんかいいなとかなんかちょっと昨日より痛いなとかねこういうこと重要ですよ。で<笑>は左のくるぶしさんを乗っけます。でくるぶしさんで足しごきます。せーの。愛してる大好き。ありがとう。 愛してる大好き、笑顔でワモイド。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ナイス。はい、ではこの足を下ろします。はい、右足を畳たたみます。背筋を伸ばして、右の腰です。ぐっと体重乗っけて、ぐいぐい動かします。せーの。愛してる大好き、ありがとう。笑顔でね。愛してる大好きな、ワンマイド。はい。愛してる大好き、ありがとう。 愛してる大好き笑顔でね先生手を伸ばして右の腰さ ん, うんと骨盤を転がし左の手さんを左のお膝さんの外に置きますで右手さんはお尻ぺたこの骨盤を大きく転がします後ろは前行きましょう後ろからせーの愛してる大好きありが声出して愛してる大好き盛大に、はい、愛してる大好きありがと はい、背筋を伸ばして左手さんは左の腰の横右手さんは腰腰で腰をねじります骨盤ねじり背筋を伸ばしてせーの愛してる大好きありがとう大好き笑顔でまいと愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスはーい右足終了では頭の上で丸、はい、では皆さんご一緒にいいですお願いしますせーの いいですありがとうございます<笑>ナイスはい、では足を伸ばしてチェックタイムみやすさんが伸びたでしょうか私はかかとの位置が5センチぐらい伸びておりますはい、では行きましょううーいいですはい、はい、反対側ちょっとね、まだあはいですはい、ではちょっと休憩せんぶにとってくださいいや、微作力っていうね ビサ、ねうん、いい<笑>に気づく力を持つそれで重要シューステム昨日ね昨日土曜日さん土曜の朝もありがとうストレッチさんさせていただいて今日もねさせていただいててちょっと違うなと思うのは今日の方が動いてるねやっぱりこれは。 睡眠時間が5時間になったからかなと思って<笑>やっぱね4時間台はちょっときついね<笑>ということが分かりましたうんいいですじゃ連日 4.5 時間ぐらいで、ね、最近なってますけれども全然いいですよノープロブレムさあ皆様今日のご自分の ボ, ボディの気づきはいかがでしょうかね ボディーさんもね気づいてもらえた方が嬉しいと思うんだよねあのほら髪の毛切ったのに全く気づいてくださらない旦 那, 旦那様みたいな<笑>寂しいじゃんそれよりは気づいてあげるボディーさんの声を聞く美遣力そうなんですよ花子さんはなさんそういうことです<笑>美遣力に気づ美遣力がねあのを得られると 本当に楽しいですよ毎日がで毎日ずっと一緒だって思っちゃうじゃんなんか一緒変わり映えしないわみたいなそうじゃないんですよ結構変わってんですよちょっとずつ<笑>ちょっとずつ変化していくっていうことが分かるとああやろうみたいなねこういうストレッチとかね続けようみたいな気になるじゃないですかそうそういう微差力自分で気づく全然変わんないんじゃないんですよ結構変わってんのちょっとずつね はい、それでは左足さん行ってみようああもうなんだろう変わっていく自分も信じるボディーさんもね変わっていきますはい左足さん本当と変わっていくんですよ人ってねあでもあの自分で気づくと変わっていく、ね、ほっといたら変 わ, 変わっていかないね自分で気づ クーラーラの中でやります。いいでしょクーラーの中でやってくださいシスターも扇風機さんが今動いております<笑>では右足さんの上に左足さんを向けてもうクーラーさんねお使いになっていきましょうこれこんだけ真夏ですからね<笑>では指を横に開いて縦に振りますせーの「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好きお隣の指でございます」「せーの愛してる大好きありがとう」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 笑顔でねはい、足の甲、あっ、末の下が、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。おー、ありがとうございます、千代子さん。愛してる、大好き、ありがとう。はい、じゃ足の、足首を持って、足を振ります、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、上下。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ナイス。はい、お膝を立てて、肘を大きく回します、せーの。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 アイシル大好きナイス、はい、では両手両足振りチャレンジコーナー背筋を伸ばします。ボディをちょっと後ろ、両足アップ、背筋を伸ばして。両手もアップして振りますよ、せーの、アイシェル大好き、ありがとう。アイシェル大好き、ワンモアイット、アイシェル大好き、ありがとう。アイシェル大好きナイス、両手両足、チョキのポーズでキープ、チョキーン。ああ、背筋を伸ばして、はい、ありがとうございます。 腹筋背筋鍛えました、はい、左足さんのふくらぎ右足さんは後ろにたたんでください右、うん、のももが痛いですね今日 は,、はい、では左足さんふくらぎどうぞせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でねきっかいさんせーの愛してる大好きありがとう 愛してる大好き、笑顔でね。はい、ももの内側三世の愛してる大好き。いたたた、ありがとう。愛してる大好き。え、何したかな。はい、ば、ま、も、あ、愛してる大好き。ありがとう。多分ね、自転車さんはすごい猛スピードでこいだんだと思います。ありがとう。昨日。<笑>はい、では両方のおひさんを立て。 あるかもはい、ではふ左足のふくらはぎ外側先生の「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好き笑顔でね」「はい、腰骨さんじゃないです」<笑>「んだっけ?」「はい左足を立てます」「ふくらはぎ下側先生の「愛してる大好きありがとう」「ありがとうストレッチ嬉しいな」 はい膝のちょっと上ですせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きええっとお膝の上ですせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き声出してねはいお膝の周りせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でねはいももの後ろぐさっとさしてぐいぐいせーの愛してる大好きありがとう 愛してる大好き、笑顔でね。ももの外側、せーの、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ももの外側さん、内側だった今、<笑>外側さん、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、笑顔でね。はい、ひうらさんせーの、愛してる大好き、ありがとう。 愛してる大好き。これもう吸は開けたんでしょうか<笑><笑>まあ夏になってますけど、はい、膝下、ぶらぶら、せーの。愛してる大好き、ありがた。愛してる大好き、手の位置ちょっと下にずらして、せーの。声出して。愛してる大好き、ありがと。肩下げて、どうトー、トー、はちょっと下にずらして、せーの。愛してる大好き、ありがと。愛してる大好き、ナイス。はい、では足を前に伸ばします。もの上さんです。 肘でもいもし手でもいいですせーの愛してる、ね、大好きうわっももさんいた愛してる大好きあれはいもも愛してる皆さんもね昨日と違う部位があると思います愛してる、ね、ありがとうはいつま先置じゃあ内側ももの外側せーの愛してる、ね、大好きありがとう 愛してる、ナイス。横顔よりも前の方が痛いですね。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔でね。はい、では、つま先、を膝、内側にしてくるぶしさんをのけます。くるぶしさんで、しごきますよ。せーの。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ワンモアエイト。愛してる、大好き、ありがとう。 愛してる大好きな椅子。はい、じゃ、この足を下ろして、反対側の足を畳みます。いいんだよね、合ってるね。はい、合ってます。はい、では、右の、左の腰骨さんの上体重かけて、グイグイせえの。愛してる大好き、ありがとう。愛して、る大好きワモエイト。愛してる大好き、ありがとう。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 では右手さんを右の腰の横左手さん骨盤背筋を伸ばして腰をねじりますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きワンワン8愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスはいでは最後よし足骨盤転がしですマットさんをおたたみになる方はたたんで座骨さんを座骨さんを守ります はい、では足は肩幅背筋を伸ばしたらもも手はももの裏をがっつり掴ん で, で背筋を伸ばしたところから丸めておへそを覗くのと背筋を伸ばして前に行きますこの両方です後ろからせーの「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好き笑顔で思いと愛してる大好きありがとう」「それらに愛してる大好き」 ナイス、いいで、背筋を伸ばしたら、その位置で骨盤を動かします。クイック、せーの、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ワンワン、えっと、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ナイス、いいです。さあ、それでは、今日はもう最後、バッチリ終わりました。いいです。スポーツ行きましょう。背筋を伸ばします。ボディを後ろに倒します。両足アップ、どっちかアップ、両方の手、頭の上で丸、画面の方向いて、せーの、皆さんご一緒。 音楽に合いましたよ。はい、ありがとうございます。素晴らしい背筋を伸ばしてください。いいですはい、ありがとうございます。いや、本当ちょっといいですよ。いいです。ちょっといいですって、すっごくいいです。さあ、チェックタイム、チェックタイム。はい、左足さん。さあ、伸びましたね。ありがとうございます。右 い, い足さん。いい もういいです。だいぶ落ちてきました。お膝の裏も落ちてきましたね。ももも。あの柔らかくなった感じがします。はい、皆さんの変化いかがでしたでしょうか。何かありましたらコメントください。いやありがとうストレッチ、すごいいいね。すごくいいね。<笑>自分で言ってます。あの何がいいか、やっぱりありがとうストレッチさんをできる人できない日がやっぱあるじゃないですか。少し長くできました。<笑>素晴らしい。 ちょっとの積み重ね。根、ね、このビザに気づくいや本当とねい。いいね。ああ、ひとみさんありがとうございます。ありがとうございます。いいね。ありがとうございます。あのね、ありがとう。ストレッチさん、私ね、本当毎日やりたいんですよ。なぜなら毎日できない日ね。どうしてもできなかったりするんだけど、やっぱやった日の方がね。とっても気持ちがいいんだよ。なんだろう。すごく。 やっぱりこのね言葉が強力だっていう気がするやはりこの言葉はね20分間言 い, 言い続けるわけじゃないですかその言葉が何かねボディーさんに入ってくるんだよねボディーさんにもマインドにもこう入ってくる感じですごくすっきりするんだよねだから本当に毎日やりたいのだからできない日がねなんかすっきりしないししないんだよねあそれと声を出すっていうことは重要だね声を出して あの体が振動するっていうのがあるんだなってい う, う言霊さんを使っております言霊<笑>言霊伝道師でもございます私<笑>あ本当にいいいいなぁと思いました今日さらに<笑>はいということでありがとうございますさあシスターのですねたくぱんさんもやってますこれ自宅でパントマイム が無料で受けられますひとみさんよかったらねぜひこちら無料でズームレッスンでやっておりますはいはいそしてですねマイムアルバムっていうイベントこちらは7月23もう来週末ですよ<笑>怖いですねあっ両足飲びましたあっちのこさん良かったです怖いというか本当に怖くないです大丈夫ですはい ぜひこちらもご覧くださいシステムも出演させていただいていますそして親子で楽しめる公園が8 7月23日土日やってます時は久米のこちらも楽しみでございますよ私も楽しみです ちょっとイベント続きでございますがこちらがライパ4 3、ね、多彩なメンバーが出演しております、昨日無事リハーサルも終わりました、<笑>盛り上がって、ライパ4 3こちら7月10日日曜日です。はいということで、まあ暑い夏がねもうすでにやってきてますけれども、本当に暑い、これからますます盛り上がった夏になってくると思います。 声出すなんつってパントマイムの人が言ってますけど<笑>ここが笑いのところだよね言葉を推奨してるパントマイミストこれで打っていこうと思います<笑>、はい、ということでありがとうございました今日も本当にありがとうございましたえっと次回は火曜日に火曜日にやってちょっとあの多忙になっちゃって1週間ぐらいお休みするんですけど火曜日バッチリやりましょう はい、ということで今日も本当に素晴らしいワンダホーフォーンデーをお過ごしください。はい、ご参加ありがとうございました。See you next Tuesday。チャオ、バイバイ。チャオチャオ。